さんの4日からあとないのあ ございます。ありがうございます。オリオとバラダンです。よし、今日がね。1月の28日ということでえー、5号機の撤去があと3日となっています。ということで、本日はガメラ撃ちません。え、画メラの休日です。それでは実践スタートーということで、あと2時間だけちょっと寝かせて。<笑><あー><笑> よし。いこうよし<笑><笑><笑> 体が破産したということで、はい。のななくるとやばいんじゃね Yeah, that's good. マラダンがめっちゃ金使ってるから、ここは勝たないと勝負ださんここは絶対勝ってますね あああ大チャンスうわーやらかしたあーあー70あったのおお<笑><笑> I'm、yeah. sorry. ダメだからダメだーデ<笑>まあ実はね、まあディスカップはもうせやがらかないでしょで一つだけ電池したいことがあって<笑>もうチリなんですけどこれ波二本じゃないですか一本だったら10日経ってみんなご存知でした <笑> あ, ちち あ, <笑><笑><笑>しありがとうございます。<笑> Thank、you よし、ありがでございます。 Thank、you ポリさんなんだよえ、ポリさん何してるんですかちょっと電車の音うるさく何してるかわかんないですねドソランガンもやばいんじゃドソランガンもやばいんじゃあと4日なんじゃホントロンやってる場合じゃないんじゃはいということで、ね、今の収支発表はい投資が二万円 ビュー今日思ったけど、はい、やっぱりダメだけど完璧だねもうリスカリなくなっていいわ<笑><笑>もうねもうビタ押しきつすぎ無理あれもう2個目押しだよカメラはで102とかだからねで僕みたいにバカみたいに手術しなかったら104とかだなんであれこれカメラ流行るな どうしよう、ちょっと俺たちの視聴者数上がったらね有名になっちゃうちなみにこの視点めっちゃきついから<笑>あリラックスムードじゃないんですねこれリラックスムードなわけねえだろ<笑>じゃあ今日はちょっとれししょ、ね、ここでお別れしましょうかねここでお別れしましょうかはい、プロモさんはここでちょっと眠っていただい て, て, ておやすみなさい若い野郎あは<笑>何度だと思ってんだ、ここ<笑>二度ゴミ<笑>寒むよ僕<笑>も僕はここでも寝る みさよなら。